皆さんこんにちはスタジオワディのワディです今回は鉄板料理をより楽しむためにステーキカバーを作っていきます大焼きを手に入れてからいろいろ鉄板料理を楽しんでいるのですがより肉を美味しく食べたり蒸し焼きをしたりしたいと思いステーキカバーを導入することにしました市販のものでも良かったのですがあまりデザインが良いものがなかったので自分で作ってみることにしました 今回、ステーキカバーを作るためにいくつか部品を用意しました。まずは料理用のボールです。大焼きに合わせて黒い塗装のものを買いました。こちらがグリップ部分の金具です。せっかく作るのであれば見た目も良くしたいので、アシモクラフトの足グリップも用意しました。マスキングテープで仮組みをしてみます。 完成イメージはこんな感じです位置も良さそうなので穴を開ける場所に印をつけますボールに電動ドリルで穴を開けていきます小さい径の穴から徐々に大きくします最後にバリをヤスリで削れば OK ですキャンプに持っていく際の収納を考えて取っ手は簡単に取り外せるようにします そのためにナットリベットを用意しました。ナットリベットとは鉄板などにナットを固定する金具のことです。専用のリベッターという工具は必要ですが、キャンプギアの DIY ではかなり役立ちます。ナットリベットを使うと現地で扱う部品の数が減り、組み立てが楽になります。使い方は簡単で、リベッターにナットリベットを取り付けた後、穴に差し込んでハンドルを握るだけです。 これでボールにナットリベットが固定されました今回ナット径が m8 なので m8 のネジやボルトをそのまま取り付けることができます次に取っ手となる金具に穴を開けます足グリップは元々ネジ穴が2箇所開いているので対応する場所に穴を開けます穴が開いたらネジで足グリップを固定して大まかな加工はすべて終了です グリップとカバーをネジで固定してステーキカバーが無事完成しました最後にグリップの保護のためにミツロを塗っていきますミツロを塗ることで屋外でのハードな使用の中でもグリップを保護できますステーキカバーを作った後すぐにソロキャンで実際に使ってきました今まで肉を寝かせるときは アルミホイルで巻くなどしてたのですが、ステーキカバーがあれば鉄板のまま肉を休めることができました。今後は極厚肉を焼いてみたり、海鮮の蒸し焼きをしてみたり、様々な鉄板料理にチャレンジしていきたいと思います。ステーキカバーに興味を持った方は、ぜひチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。